ありがとうござい ま, したあざいましたあなたなた AN 通信の方ですか連絡もできずに進みません謎の組織 AN 通信そのエージェントたちの心臓には爆弾が埋め込まれ今日も生き延びた24時間ごとに死の危険が迫る今度教えてやる食事のマナーを学べはいどうぞ 上達してきたんだなかったんですよこれしか全人類の未来を担う次世代エネルギーそれを探るのが今回の任務だ極秘情報をめぐる各国との頭脳戦利害永遠ともし人間が出人違いではないですか起爆装置が発動した時間がないぞお前たちは24時間ごとの定期連絡を怠るとダー 太陽は動かない。